んんカリって 何, 何その左手は右手だよどこでもドア やっぱり出てこない全然ダメ何が悪いんだよそんな発音で出てこないよねドアなんだから OK ドアーねドアーそどこでもドアー全然出てこないじゃん、はあ 全然違う。ええー、ドア、言ってよ。よくよく聞くと、どこでもの部分も違った。すぐにはできない説をだ。一つずつ教えてもらおう。よし、いい心意気。どこでもドアが出せるまで、お付き合いしよう。ええ、これが新作のコレクションだよね。あれ。うんうん。牛のせりかい。 チャンツーハウイチサレチャンツ方 嘉宗嘉一嘉宗嘉宗嘉宗